では、このコードを実際に動かしてみようと思います。まず、emac とのエンターで、えー、上と同じようにサンプル 1.rb というファイルに打ち込んで、じゃ言います。 これをマスクします。これはサンプル 1.rb がありまして、キャットの確かに今の内容が入っています。では、これを動かすために、irb というコマンドを使います。そうすると、irb メイン、マンゴーなんとかんとか、とんがりっていうのが出ますけれども、 これは IRV のプロンプト、えー。さあ、次のコマンドを入力してください。という印なんですね。えー、ここで様々、えー、ままなものを入力できるんですけども、えー、ここから引くわよって、これがいっぱい出てくるので、簡単なために IRV とんがりだけってテキストには書いてあります。まあ、実際にはこれが出てくるんですけども。じゃあ、えー、先ほどのファイルの内容、このファイルの内容を読み込ませるのにはロード。 ファイル名の両側はシングルコードかダブルコードで書く。で、Enter キーを押すと、True となります。True が表示されたら読み込みは成功ですで。成功しなかった場合は、例えばファイルの名前が間違ってるとか、打ち込む時のこの規則が間違ってるとか、そういう内容の間違いが考えられますから、よく調べて再度やり直してください。 なんでこの3、4行の内容をわざわざファイルに入れてるかと。どう思うのかそれは、メソッド定義の中に間違いがあった場合に、定義を毎回 IRB に向かって打ち直すんでは大変すぎます。もう一回打ち直したらまた間違うかも。このため、以下でも、メソッドのこの定義はファイルにエディターで打ち込んで、IRB ではロードして、それから実行するということだけをします。 で今、ロードして t r オッ OK が出たので、トライアリアというメソッドが使えるので、それを実行します。正式な r ビ b y では、この丸カッコをこの次にこう囲むんですけども、えーまあ、打っときめんどくさいので、えー、ここでは丸カッコは省略しています。それでもいいですね。確かに実行できていることがわかります。 8と5だったら、不明式は24。7と3だったら 10.5。で、IRB を終わらせるときには、クイッと。で、黒の割に大したことないみたいですけども、初心者の第一歩としては、こういうところから順番にやっていただけばいいんですね。それでは、早速最初の演習問題。 今の例題の三角形の面積計算メソッド複数バージョンありましたけど、好きなものですよ。そのまま打ち込み、IRB で実行させてみなさい。例えば、数字でないものを与えたりするとどうなるかも試してください。これはどういうことかというと、いろいろ間違ったことをすると、いろんなエラーメッセージ、警告が出たりするんですけども、そういうものはこれからたくさん遭遇するので、いろいろ慣れてほしいんですね。そのためにいろいろ試してください。 それからさっき言いましたけども、この 2.0 の、えー、やめて、ただの2にした場合、どういう違いがあるか。えー、これも試してください。これが演習2です。で、少し慣れたらば、演習3へ行ってください。次のような計算をするメソッドをどう使って動かせ。A はですね、まず、2つの実数を与え、和を返す。で、差とか小とか積とかもやる。質が つ, ついたことがあれば、書いてく 次にえ、パーセントという演算子は、えー、このううところにパーセントをかけるんですけども、パーセントっていう演算子は、ワッた余りっていう演算子なのね、えー。で、パーセントの演算子も、えー、この和とか差とか積とかで、まあ、同じようにやってみてください。C はですね、数値 X を与え、逆数 X 分のうちを出力する。この時はですね、分子を 1.0 とした方がいいかもしれない。 先ほどこの 2.0 を2と書くと違いますよって言いましたけども、1の 1.0 も違うんですね。これもまた試してください。では、数値 x を与え、x の8乗を返す。だか、まあ、x の8乗っていうのは、これは x×x×8 かけるんですけど、えー、実はルビューには、べき乗男子、例えば、まあ、x。 星々8って書けるんですけども、えー、これは使わないでください。えー、そういう条件がついたので、こチーなお、6乗や7乗とかも工夫してみるというね、えー。なるべくこの掛け算の数を減らすという工夫ができるので、それをぜひ試してほしいです。E はですね、円 c の低分積の半径と高さを与えて体積を返す。F は、 実数 X を与え、X の平方根を付属する。ルート X ね。ルートのルートという記号はないんで、えー、プログラムがないので、その代わりに、この客中にヒントが書いてありますから、これを使ってください。あるいは、べき乗で 0.5 乗という方法もありますよね。これは平方根なので、精度がどれぐらいかというのをぜひ検討してください。 G、はその他、自分が面白いと思う計算を行うメソッを作って動かしてくだ自分で面白いと思うの様々にか、まあ、工夫することが非常に上達の早みなので、ぜひ自分がこれをやってみたいと思ったらそれをやってみるのがいいと思います。いかがでしょうか